はいおはようございますラスカルでございます本日はですね後ろに見えておりますラーメンショップ石川店さんにお邪魔しております こちらの、ね、お店といえば大食いの動画見てる方は知ってる方も多いかと思うんですけれどもマックスさんが毎月のように来てる大好きなお店みたいでいわばマックスさんのラーメン店でいったらホーム店みたいなほんであの人来すぎなんだけど僕もね先日ガオーという YouTube の大食い大会の企画に参加させていただきまして参加といっても僕は MC 解説的だったんで一杯ね食べてくださいってことで味見程度な感じで一杯ねラーメンをねいただいたんですけれどもそのラーメンがめちゃくちゃ めっちゃうまくて。なのでね、本日はチャレンジメニューがデカ盛りあるんだけど、そうではなくて、僕も1回目ですし、通常メニューをね、大盛りにしたり、あとはライスをセットにして、ただのわがままラスカルセットでね、食べていこうかなと思います。まあ、一発目ってのもあるので、皆様にね、美味しさを伝える動画ができればいいなと思っております。それでは、店内に入っていきましょう。 店内に入りました今回はいつも通りまとめて食券を買うわけではなくていっぱいいっぱい買っていこうかなと思いますとりあえずねめちゃくちゃ腹減ってるんで一巡目買っていきましょうか券売機はこんな感じでございますデフォーのラーメン系ね プラスもちろんつけ麺とかもございますし味噌味に変更あったりもしますけどやっぱりラーソュさんといえばのこのネギチャーシュー麺大盛りかなでライスとライスと1巡<笑>目はねこんな感じでネギチャーシュー麺を大盛りにしてライス2個でいっちゃいましょうということでですねただいま1杯目到着いたしましたこの見た目ですよ ザ・ラーショって感じちょっとねたまんない見た目なんで伸びないうちに出来たてを早速いただきたいと思いますいやもうね前回のガオーできた時にめちゃくちゃラーメンがうまかったんですよあーあーうまいほんとねもう食ってもらったら一発でわかると思う このさ、豚のだしが効いたスープに背脂と醤油の香りをうまくないわけがないようわちょっとこの麺さ見えるこれもうたまんないねいただきますうんうもうこれ うん、うんうんうん、うまっライス2つ頼んだけど足りる気がしないで今回これネギチャーシュー麺頼んだじゃないもちろんねラーメンにあいても美味しいんだけどこれこのネギとさこのチャーシューをライス乗せてもうこんな感じで食ったらさうまくないわけないよね 100点いただきます<笑>うまいうまい なあライスおかわりしちゃいそう<笑>うんうんこもうすでにね一、うん、杯目完食しちゃいましたでもさ何も考えずに食うこういう飯がさ一番最高に幸せよね そしたらちょっとねこの辺りでこの卓上の調味料を使って味変していきましょうやっぱりねこういったスープにはニンニクが合いますからたっぷり入れておこう<笑>ちょっとねニンニクをもう溶いちゃう今回はスープにもね行き渡った方が個人的には好きなんでちょっと海苔とわかめチャーシューもいっちゃうか<笑>見てこれですよ<笑>いただきますいただきます あーうまいあーいつもはさこう味を伝えるためにいろいろと話すんだけど食レポは不要だ<笑>もうこうなってくるとうんうんー。めちゃくちゃ めち ゃ, ちゃうまいっすめちゃくちゃうまいでもこのスープっていろんなラーメンショップさんあると思うんですけどかなり濃厚な一杯じゃないですかですラーメンショップの中でもかなり濃厚に仕上げてますそうね濃度全然違いますよ ね, すよねもうあの全然まだ残ってるんですけどオムライス二個なくなっちゃうこれたまんないですねうん<笑> うん、いやごめんダメだめちゃくちゃうまくてなくなっちゃったからライスを追加するわ<笑>これお米なしはもったいない<笑>お願いします三3枚目ですかはいありういますうまぎて<笑>いやもうねここのラーメンはライスが合いすぎるようわっうん いやでもこれマ プースさんが毎月通ってる気持ち分かるな無性に食べたくなる本当にね中毒的なうまさがあるよ<笑>うんお店もさ朝6時からやってるからこんな空食ったらやばいね一日決まっちゃうわうん 1杯目にいただいたラーメンは完食でございますごちそうさまでしたそしたらねまだまだお腹はもう空いてますので2杯目いってみましょう、えー、そしたら2巡目の直券買っちゃいましょう先ほどとは違ってベースはこの背脂ラーメンにしてこれを味噌味に変更ともちろん麺は大盛り味玉チャーシュー バターに、えー、コーンで海苔も追加してまあライスは必須なんだけどあとはこのネギ丼いっちゃいますか食券やばいことになってます<笑>ありがとううわうまそう<笑>、はい、ありがとうございますうわ<笑>ということで2杯目到着いたしましたやばいね2杯目なのにお腹すくわそれでもね早速いただきます と味噌うわちょっと見てよこのドロドロ加減うわー絶対うまいやつだこ れ, これ後ほどねこのバターも溶かしましょうか<笑>もうスープでライス2杯いけるもん<笑>うわーうまいなんだいこれもう待ってんて麺いこうよ そりゃさあこうするでしょうよ<笑>いただきますうん、ま、ちょうどさこのバターが乗ってたところからバターの風味が映っててさあまんなくうまいわちょっともう一個どかしちゃおうこれ反則的うまさいや<笑>もう 犯罪的よこれは。麺、うん、そううん、ま。ちょっとコーンと麺と。 今回ちょっとのりとかいろいろトッピングしたんだけどもうね我慢できなくてノンアル注文しちゃいましたうんもう無言でいいかな <笑>うんやっぱりさラーメンショップさんって全国にいろいろ店舗あるじゃないでも本当にねお店さんによって全然味違うからちねいろいろとラーメンショップさん食べ歩きしてもいいかもね うターがうんうん、うんうん、<笑>続いてこれねネギといっちゃいましょうもちろんこんな感じでネギラーメンとかにのってるネギが。 大量にのっておりますタレがちょっとご飯にね染みてる部分とか最高にうまいんですよひとまずこれだけでいきたいよねああ マジで今日これ食うために来てよかった本当によかった幸せすぎる、うん、この別皿でさ頼ませていただいた味玉俺もねこんな感じで煮卵って感じで黄身もしっかりしててねこういうのたまに食べたくなるよねわかるかな やばいな気づいたらあっという間になっちゃう<笑><笑>、うん、そしたらねこれが最後の一口ですねうん<笑>ごちそうさまでした はい、ということで本日はですねラーメンショップ石川店さんで通常のねしょ、まあ、系のラーメンとこの味噌変更のラーメン2杯とライス。 めちゃくちゃ食べました。ラーメンどちらもね、大盛りでしたし、ライスに関しては5丼分ぐらい食べたんで、正直ですね、並盛りメニュー会なのにもかかわらず、チャレンジメニュー以上の量食べちゃったかもしれません。<笑>いや、本当にね、うまかった、まあ。おそらくね、今日の動画を見ていただければ、もう表情で伝わってるかとは思いますけれども、ぜひですね、お近くの方のみだけではなく、遠方の方でもね、機会があれば、こちらのラーメンショップ、石川店さんで、めちゃくちゃ美味しいラーメン食べてみてください。ということで、本日もおしありがとうございました。